ああ、別れ道だ左のほうが迷いやすいってよし右へ行こうあっししまったああ、こっちからもよーし 右かないやまた左へ行こう。 慎重した方が安全だって。いや、先を急ぐんだ。谷を飛び越えよう。さ<笑>あ<笑>。<笑> メタルブレードの切れ味をその体で試すがいい コントリブーほらそうだね。 一度研究所に戻って、作戦を練り直した方がいいかもね何言ってるんだ僕たちは地球のためにも、ロールのためにも引き下がることはできない行くぞラッシュマリンで水中を行った方が安全だっていうのかいよしアマゾン川を渡ろう ラッシュラッシュマ逃げろ 気づいたか危ねえとこだったなあ あ, ありがとうカツマ無理しねえであとはオラたちに任せないったん研究所に戻って体制を立て直すよここで倒れたら地球やロールはどうなるんだもう一度戦うよ なんだね。ガッツ、ガッツ、ロックマン。ほら、武器チップだ。ありがとう、ガッツマン。ここへ来るとき、ヒートマンが倒されていたぞ。誰がやったのかな。ヒートマンが。あれ、そういえば、ビートは。あ、ビート。ありがとう、ビート。あ、回復アイテム。うーん。よーし。 これで元気が出た。ガッツマン、いろいろとありがとう。成功になるぞ。ビート、急ごう。ガッツ、ガッツ、ロックマン。え。え。うわあ。くそ。 え<笑>っああ<笑><笑><笑> 来たねハハハこハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハいハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ここでやられるわけにはいかない行くぞあ消えたあ<笑>お前はやっぱり俺の敵ではなかったか何<笑> お前にロックマンはやら大変。<笑>あっかんで。<笑><笑>シャドーマン、お前だけは許さない。来い、勝負だ。死に損ないが。来いぞ。<笑><笑><笑><わっ><笑><笑><笑><笑>正義だの友情だの。甘いことを言っているが、力こそが正義なのだ。<笑> <笑>すごいもんだなえたくさんの敵が近づいているから逃げた方がいいっていやここで迎えおとうん あ, あピピの大いだピピ ロックマン今地球を救えるのはお前しかいないダメだ僕には なぜ全力を尽くして戦わなかったつまらない干渉に浸って戦いを放棄するようなやつに俺のライバルとしての資格はないまして地球を救うことなんてできるものか今ここで選ぶんだロックマン全力を尽くして戦うのか否か<笑>そうかロックマン自分の人生だ好きにしな。 やはり僕にはできない同じロボットと破壊するまで戦うなんて分かったよブルースもう一度戦ってみるこの地球のために行くぞロックマン 止めだ、ロックマンロックマンく、くそ、エレキマンーーエレキマンロックマン気をつけろエアーマンは強いうんどうするロックマン一度研究所に戻らないかえ武器もエネルギーも不足している このままでは十分には戦えないんじゃないかなうん僕もそう思っていたんだで直そういやそんな時間はもうないんだやるだけやってみる ピーピ ー, ピーやったねおっまた来たもう力がなくなってきてるっていうのにもう逃げてゃえビート行くぞ ありがとう、ファイヤーマン。気をつけなよ、ロックマン。油断大敵だぜ。うん、油断してたわけじゃないんだけど。疲れているのかロックマン、研究所に戻ろう今の状態じゃ戦ってもやられるだけだ。ここは俺たちに任せて、ロールのそばにいてやりな。そうだね。僕がいなくたって、みんなの力でなんとかなるよね、研究所に帰るよ。 何言ってるんだ君たちにだけ危険なことを任せて逃げ帰れないよピピピピピピピピ警備が厳しいから待った方がいいって暗くなるのを待つか右へ行くか よし右だイうわっうわっ 岩が上に行ってるときにすり抜けようビート、僕から離れちゃダメだよだ。<笑>ダメだ先に行けない やはり俺のジェミニレーザーこそがこの俺こそが地上最強のロボットと証明された子供だ<笑>おかしいなビートミーの通路を偵察してきてくれないか のを偵察してきてくれないかビビー議長<笑>幸福をドクターワイリーに連絡したのですが向こうからは全く何の反応もありませんそれどころか電磁波はさらに強くなりましたせ<笑>この世の地球の破滅だ そうだって。よし、行こう<音楽>あれおかしいな。また迷路に迷い込んだみたいだぞ。 だ大丈夫さこのぐらい無理するなよんビートここは頼んだぜ俺はやつらの相手を押してくるビー ト, ビートロックよ これはお前を助けるために私がビートに託した映像だロックお前のことだ傷つき倒れ無理と分かっていてもお前は何度でも戦いに向かうことだろうしかし無理をしてお前が死んでしまっては何にもならんのだ撤退することを恥でも何でもないのだよロックあとはお前の仲間たちに任せて研究所に戻りなさい一緒にロールを見守っていよう 立てロックマンあ、うん、これが最後だロックマン、うん とは頼んだぞ。 ボクマン、はあはあ、らはワイリーの居所を探しとくわ。 ビート。うーート行こう、ビート。真っ暗だピピ。何か出そうだって。とにかく行ってみよう。随分暗いところだな。 僕らで何も見えないのにくたロックマンここで消滅してしまえ、ロックマンうわお前はブルースこんなところでロックマンを死なすわけにはいかないんだ あとは頼ビビッ ロック、目を覚ますのじゃ ラ, ライト博士ロックよ敵はあまりにも手を分かったお前は十分戦ったんだ決して恥ではないあとは他のメンバーに任せて研究所に戻るんだ<音楽>おおロールよすまない。 仕方がない。これがロールの地球の運命だったのだ。博士…ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハのハハハハのハハハハハハハハハハ なぜだ